最近、Twitter など SNS で、首相衝撃事件についての話が続いているようですが、ニュースによりますと、実は、木村隆二容疑者の犯した罪は、法律で、威力業の妨害のみならず、殺人未遂罪に該当する可能性があるそうです。<音>一方、オロボシの視点だと、今回の大事件について、 これらの罪だけではなく、性度な理由なく、子供のライブを隠し持ってきた、軽犯罪法違反、警察などに窃盗させた障害内そして、高方の壁を丸い凹みにした、異物存在罪となります。前をほどに許しかねる事件ですね。で、他に補充すべきところがあれば、ぜひコメント欄でよろしくお願いいたします。